よく寝たなさておきますかさあ起きようねみなさんこんにちはヒろくらだぜ今回はトラップタワー作りをやっていくぜチャンネル登録よろしくお願いしますトラップタワー作りをしていくけど頑張っていこうと思うレッツラゴー そうそう全開なんだけど初の全ロスをしちゃったんだよね。あはは。回収できなかったよ。なかなか、回収できないんだよね。白倉は初心者でもできる。トラップタワーを作るけど、まずはホッパーを置くよ。ここから雑談タイムだけど、みんなはどんなブロックが好きかなコメントで書いてね。 次はチェストを置きます。いっぱい置くのがおすすめ。チェストはいっぱいアイテム預けれるね。おやすみくまみー。 30マスの高さまでガラスと石で積んでいきます。あはは。いいね。白倉さんはトラックが楽しみなんだ。高さ30マスだとモンスターがやられて、アイテムがザクザクに取れるんだ。アイテムがエっパイだー。 次はバケツで流していくよ。バケツで流すことによってモンスターが落ちるんだ。1、2、シロクラはバケツを水で流し、いろいろ流していくのであった。さらに床を作り、モンスターの湧き添を作る。 さらにトラップドアを配備してモンスターを沸かせるのであった。アイテムを確認して、走る走る走るのであった。仕上げに蓋を閉めて沸かせるのであった。めでたし、めでたし。<笑>さてさて、 夜になったので、寝ますかさあ、仕上げが始まった。どんどん作っていく白倉さん。蓋を閉めまくる白倉。トラップを作るために頑張って掘っていくのであった。どんどん作っていくのであった。さあ、ラストスパートだ。 レアチキンゾンビだ。あはは。いいね、キチンゾンビ。いかがだったかな白倉は面白いよと思った方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。グッバイクマビー。